陰謀陰謀陰謀に次ぐ陰謀日本のワクチン接種率は2021年9月時点で 50% を超えましたがコロナウイルスの脅威はとどまることを知らず全世界に大きな断裂を生んでいますそれは現在陰謀論として現れ政府による管理マイクロチップ人口の調節などさまざまな形に変容して人々を懐疑的にさせていますこれが深刻化すると 実際に関係のもつりデモ運動へと発展しますどの時代においても大きな騒動に陰謀論はつきものですがこれらの陰謀論が世界中に広まりそして本気で信じられるようになっていくのはどのような仕組みなのでしょうか今回のトピックは「ワクチンと陰謀論」。といきましょうキャャプチャ ー, ザーモメント 現代社会においてほとんどの陰謀論は SNS などインターネット上のプラットフォームで共有、拡散されます。しかし、インターネットが普及する前から陰謀論は存在するため、それが全ての元凶というわけでもありません。一番の問題はコロナ禍のような不安定な状況を利用して人々を煽り、ビジネスや自身の承認欲求を満たそうとする人々です。例えば、YouTube 上ではゲーム実況から政府は ワクチンで人々を搾取しようとしている、などといった根も葉もない噂を流すことで大量の広告収入を得たケースなどがあります。アメリカではケネディ元大統領の老いである活動家のロバート F ・ケネディジュニアが反ワクチンの演説などでお金を徴収し3億円以上稼いだと報道されました。このように著名なインフルエンサーが知名度と専門的な知識を使えばより多くの人の不安を煽ることができるのです。現在、 彼の SNS アカウントは凍結されていますではなぜ多くの人がこれらのフェイクニュースを信じてしまうのでしょうかこれにはいくつかの考え方がありますが考えられる1つ目の理由は危機的な状況に陥った時は防衛本能が働くということです陰謀論を信じている人でもそうでない人でも危険な時は最悪なケースを想定しますワクチンの危険度はどうなのか実は我々が予想しているより深刻な事態なのでは などとネガティブな方向に勘ぐってしまい SNS などでネガティブな情報ばかりを探してしまいますこれをドゥームスクローリングと言いますそこでビジネス目的な過激な情報に触れると整合性が取れてやっぱりそうかと信じてしまうというわけですコロナ禍が与える暇な時間はこれらの情報を探すのに十分でありフェイクニュースを信じさせる一要因となっています2つ目の理由は 安心でできるコミュニティにいたいといいたとう欲求ですす人間は孤独を嫌います主婦の方や失業者など社会的なグループから疎遠になりがちな人はインターネット上でその孤独感を解消しようとする傾向にあります心理学者のダニエル・ジョリーは陰謀論は自身の不安や無力感をある程度解消できると指摘していますそして作られたオンラインコミュニティはこうした陰謀論を信じたい人が集まるため他の情報をシャットアウトし 閉鎖的なな空間になっていきますそうすると気づかないうちに偏りのある考え方に支配されていくのですこれをエコチェンバー現象とかサイバーカスケードなどといったりしますそして最後にマウントを取りたいという心理です他の人が知らないであるう話可能性があれば他人と共有して自分が発信者だという優位性を感じたいというのは意識的か無意識的か誰にでもあることです自己欲求とががりますが要は 他者からすすごいいと言われて自尊心を高めたいのです私も昔はゲームでバグを発見すると友達に見せに行っていましたが同じ理屈でしょう特に陰謀論は事実の確かめようがないためいくらでも物事をねじ曲げることができますたとえテレビでワクチンの安全性を謳ってもメディアは都合のよい部分だけを切り取って報道していると非難しカノビル・ゲイツが自身の影響力と虚慢の富を使い メディアを通じて人々にワクチンを打たせそれに含まれるマイクロチップで情報を管理してディストピア計画を目論んでいるといえばおそらく一定数の人は信じるでしょう社会的に立場の上の人を引き合いに出すとなぜか人は辻褄が合っているように聞こえるのです私自身陰謀論を楽しんでいる身なので必ずしも陰謀論が悪いとは思いませんしかしコロナ禍の収束を妨げるのであれば急速な対応が必要になります 日本ではワクチン3回目の話も出てきています新たな陰謀論が出てくるのも時間の問題でしょう